ちょっとマミさん家庭さんに何する気ですか何するって彼女さんが言ってること分かんない。そそこ2人ともこの人すぐ本気にするからからかわないでくださいからかってないよねえカズくんおおー完全に転がされてるあれ嫉妬させちゃった違いますじゃあ一件落着次回のカノカリは海と彼女